ああこんにちはミサトストレッチファームのともちゃんとポニタンです。今日はチョコエッグチョコエッグを作っていきたいと思います。はい。これ型ですけどね。そう買ったんですよね型だけに。にあ、うん。ダチョウの大きさのチョコエッグを作ろうってことで。はい。頑張っていきます。作っていきます。はい。いはい<笑>材料はホワイトチョコレートにしました。いっぱいあります。これが一番外側で。 次にこの茶めのチョコがこ う, こ う, こ う, こうマトリョシカみたいに入ってて、ね、で、この中にマーブルチョコを入れようということにしました。はい、うまくいくかな。楽しみですね。はい、<笑>はい料理してこう作っていきましょう。はい、ではホレットを砕きます。ホワイトチョコってさ、うん、カカオが入ってないんだってね。 あね、入ってないですね。そう、この間、つった。買いに行って、改めて見て気づいたんですけど、ホ、う、ワ、ん、イトチョコの方が高いと。あ、そうなんだ。そう、なんでだろうね。これで最後です。はい。いいね、チョコを粉々にするって。うん。うん。<笑>はい、チョコ粉々に な, なり ま, したなり ま, したしますから。わあ。次は湯煎の段階です。で量が多いので。時間がかかる。かかりそう。よし。 はい、はい、では一戦完了第二段階に移ります<笑>、はい、まずこのちっちゃい方に塗っていこううん怖いなこれでもケーよりでかいねそうだね何の卵だろうねエミューかなエミューってこんな感じなのこれとこれの間ぐらいがエミューな気がしますよしでは、はい、行きますよ、はい、はいはいはい怖いなあ入れちゃいましたね入れましたもう戻れないぞはいここでぬりぬりじゃねちょっとそうぬりぬり でなんか結構厚めに塗るのがポイントらしいですなんか食パンにマーガリン塗ってるみたいな。そうそうそう難しいなこれいけんのかないいねここの部屋のある程度の寒さがそうそうそういい方に真夏じゃこれは絶対にできないと思います、ね、できないね確かに固まらないよはい、ね、チョコ作りは冬にするもんだですねはい1個目ぬりぬりぬりぬりこれを買ったサイトにはね簡単にできますって書いてあった大丈夫かな <笑>めっちゃ不安じゃん<笑>はい、氷水あ、でもすごいなんか固まってきてるこちの部分をもうちょっとだけ厚くしたいんですけどうまくいくかなうーんいっかはいこれで、はい、<笑>内側完成完成さて運命の出るんでしょうかね まあ、とりあえず一個目から行きましょう、ね。はい、なんかあれですね、動画のコメントに、うんうん、エミューとダチョウは何が違うんですかってコメント。があります、ね、あ、でも、近い親戚みたいな感じなんですよね。あのー、早朝類でしたっけ。そう、早朝類、エナジーグループの中にいて、ダチョウの方がまずでかい。あと、足の指の本数も違う。あ、そうそう、エミューは三本です。あと、なんだろうね。 卵の色もも違違違違うううううあ、そう違う違う生活も違うねダチョウは砂漠とかサバンナに住んでるんですけどエミューはオーストラリアの森の中そうそうそうだから卵は緑色なんだそうなんですよ青緑なんか本当にものによってほんと青くて綺麗なやつもありました前に見た時チョコエッグの工場とかちょっと見学してみたいしたー い, い, たーい<笑><笑>っていうかそうダチョウのチョコエッグ作ってくれませんかってううん言いたいですね、うんうん で均等に中身をツルツルにするのは本当に難しいね難しいはいこんなもんじゃないかなよしはい2個目2個目よしいいんじゃないかなはい2つ目も完成はーい焼き上げますはいヤシの実が終わるとこんなになってもらいますさ、ね、<笑>てこれで冷蔵庫をもう一回整理して入れましょうはい はい、では固まっているかどうか見に行きたいと思いますイエイはい、おいや美味しそう<笑>まずはちっちゃい方からかなでは、見ますはい4名のあ、あ、ああお、こえ<笑>うあ、あ、<笑>あ あ, <笑>あいい感じかな<笑>分かんない、ここからが正念場ですうっ、こいいなあいいよ、来たんじゃない あいいですねすごい。キレイこんな感じあ、つるルる。でもめっちゃ割れそう怖いです思ったよりもうまくいったけどこの接着面がちょっと思ったよりもこの型で固くできたという、うん、はいはいだった形になるかね慣れてきた時があうお恐ろしい焼きかー焼きかたわ<笑><笑>はいでっかい方ね はいはい行くぞいやーああ息が止まっ<笑>息止まっちゃうむぎって<笑> あ, あいいねいいねプリって笑わせないでください綺麗だよ<笑>すごい<笑>、はい、本当にダチョウの卵みたいよしおっしゃーはいあすごい画像すごいつるつるいいねー。いいねー 待って最後の一個ですね。終わり終わるけじゃすべてダメ。はい。<笑>やめて。<笑>待ってもうダメです。行けるいける。今回コンニタは何もしておりませんが、<笑>あなただ応援しててください。怖いよー、うん。超怖いよこれ。むにゅっとねあ。ムニュ。パキ。やめて。パキはダメ。<笑>ダメあいやきれいよ。パキはダメ。あすごいね。つやつやだ。 あでもでも若干薄くなってるから気をつけてねやめて、ね、はい、はい、ち, ょちょっと透けてるねてくださいいいですねできました中っつらは、はい、ああですけどあ外っつらはちらっつですよ、ね、ではこれをドッキングしていきましょうかこ<笑>の中にマーブル入れるんですもんねですね、はい、そ, のそのさえ そ, それで終われないその衝撃で終われたらウケるんだけど<笑><笑>怖いこと言わないでああいいですね割った時に 出てくるねきゃー<笑>ここ怖いよマーブルチョコめっちゃ怖いはいああ、まだ終わってませんからねでも半分ぐらい終わった気分ですさっき言ったじゃないですか終わりダメだめだなら。べてだめやめていけなくもないいけなくもない怖いですねそのマーブルチョコレートがホワイトチョコの数が飛んできましたけど<笑>これで隙間に埋めよう埋めよ う, 埋めよ う, 埋めようきれいにしていこうえー、でもこれをきれいに塗れれば こっちのもんですねですねはい、いっていきますレッツクキ ン, ンいい、ね、うん難しいねこれやばくない難しくない怖すぎるよ口開いちゃってるもんねね完全に閉じてなくてもいいんちゃん美しい断面が乗りなし待ってこれ溶けたさうちのチョコがあったかいからさだんだん溶けてきてるやめて<笑>見て、後ろからこんにちはしてる <笑><笑>マーブル出てきた<笑>。やめて、出てこないでくれ。<笑>冷蔵庫に入れた子が戻ってきました。よし、では。中に入れます。おりあ、こっちかな。おや、おわ、ばきっ行かない行かない、エッグインエッグにしました。はい、で。えー、怖すぎる。うん。二、一。<笑> 合わない。あ、なんで合わないんだろう ね, ね。同じ型で作ってるんですけどね。お、どうしようか。なんか表面増えるように見えてきた。<笑><笑>静かに熱をかけています。見て下に垂れると溶けるでしょうがあ、でもなんかさ、かもうこのお皿アイマって砕け散ったホワイトチョコのかけらたちが、うんうん、宇宙みたいじゃん。ああ。 ちょっと神秘的な感じでうではんん、綺麗ですね、うん、共鳴はねううん、ええるでしょ見える見見塞がったぞいびつだけどつきましたよそうということで。 この子を冷やしましょうか。ここが一番怖くない？こっちね。はい、では完成しました。ちょっとずつ。ちょっとね、いびつですけどね。あ、でも表面はかなこっち側はね、強い。継ぐのがすごい難しかったね。失礼ですね。本当はもうちょっとピタッとぎゅってやりたかったんですけど。はい。比較。比較。はい。大きさはなんか同じぐらいだよね。 若干細長いまあでもこんなやついますよねいますいます色もいい感じまあぶっつけ本番でやった割にはいいかと思います形にはなりましたかね<笑>じゃあ割ろうかじゃあふめたコンコンがかりをはいコンコン、はい、しますお願いしますお硬い硬いよこの継ぎ目が硬いんじゃないああ、ちょっと薄めのところからいくあれ意外と丈夫だね。うんうんか込んでますけど<笑>もうちょっと上にいっていいうん いきままま、はい、ーすすのおっおおおによってあ、ね、あ、なななんんんかカラカラいいいいいいね全然…あおーおーあいいんじゃないはい、はい、中には中、ね そ, ねはい、そうチョコエッグなら。 ここにおもちゃのカプセルがあるようなもんですけど。あ、ちょっと穴が見えた。<笑>どうぞ。ほら、意外に硬くない。硬いね。パキッと行かずになんかョッた。そうそうそう。お、中のマーブルが暴れている。<笑>え、え、ビくともしない。おう、お、おう。あ、あ、パキッと。パそうやって、おー。卵。 こうなって、うん、いいです ね, ねでもこれ本当に卵に見えるよ表面は綺麗なんだよなここだけですね卵プルチョコ入てましたいただきますちょうどいい具合に割れてますね い, いね硬いね意外とでしょう。ちっちゃい方が意外と硬かったですねピタチョコ七枚分ですから一日で食べたら大変なことになっちゃうなるなる<笑>うん、うん、作ってみてね難しい作り方が合ってるかどうかそもそもわかんないんですけどねもうちょっと 厚塗りと二度塗りぐらいかな、うん、固めてもう一回塗ってとかやったらよかったかもしれない次回はきっともうちょっとうまくできるね、薄いかと思いきや場所によっては分厚いですねこれ本物より分厚いね本ぐらいじゃないうんちょっと厚いめのやつで三ミリぐらいあ、でも前このぐらいの厚さのやつ見たことあってめちゃくちゃ重たくて硬いんですよそれがなぜかね、分厚かった分厚かったね、割るの苦労してるかな これだけ分厚いとね、結は難しそうですよね。確かに。<笑>出てこれない。はい、というわけでダチョウのチョコエッグを作ってきました。はい、結果はこれはどうなんでしょういや、でも初めてにしては成功なんじゃないですか一応形にはなりましたかね。ううん、あとはどうやって継ぐかですね。ね、ピタッと。 本当の卵みたいに美しくできることを目標市販のチョコエッグうんうん商品化したいですよねしたいですねこれ ね, これねそうお土産にしたい、うん、ということでね皆さんも機会があればチョコエッグうん、うん、チャレンジしてみてくださいチャレンジしてみてくださいじゃあまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイバイバーイチョコレートチョ チチチチチョョョョョコココココレレレレレーーーーーーーーートチョコレートチョコレートトト<笑><ャー><笑><笑><笑>ちょっと<笑><笑><笑>